今からプチロを作りますパラグアイの一般的な家庭料理ですまず用意するものはかぼちゃ、玉ねぎ、にんにく、じゃがいも、ピーマン、人参ですその他にもトマトを入れるとさらに美味しくなります<音楽> 息が柔らかくなるまで温めてください今回は1時間近く温めておきます おそぶっこでも代用できます寒い日によく登場するスープです美味しいのでぜひ一度作ってみてください